アバターを用いた V スタジオの使用例を紹介いたします V スタジオはアバターとも相性抜群です画面上に自由にコンテンツを配置して映像を作成していくことができます PowerPoint やホワイトボードを大きくしたり高画質な動画もスムーズに映し出し 遠隔地とのディスカッションも一つの画面上で行うことができます皆様のより良い授業のお力になれますと幸いですありがとうございました